ミコトちゃんとプリンスサンタさんにもね、前に出てきてもらって、可愛 い, いお姿存分に一緒にね。はい、踊って、リズムをとってもらえたら嬉しいです。続きましてね、このネバネバ音頭。で、ね、いきたいと思います。ぜひ、よさこいの皆さんも、寒い体を踊って温めてください。さあ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、ど、ね、うぞ、どうぞ、どうぞ。ネイションさん、はい、お願いします。ネバネバ音頭ですよ。はい、一緒に踊りましょう。準備体操よ。 はいよそこさ準備体操よはいはい、はい、入って入んないと始まんないのよそうよーはいはい行きましょう体動かさなきゃ固まっちゃうねーなんかみんなで踊れるのって楽しいねはいあ素敵うんかわいいめっちゃかわいいいいね全体的には向こう向こうも空いてるから向こう向こ う, ど う, ど, うどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ かな。 で。